おはようございます。おはようございます。<笑>はい、えっ、ー、とこれは展示会でね。入手した。えっ、ー、と若松ですね、はい。で、前回の動画ではこの変え方っていうところで、この古さがいいよ。92歳かな？の方の古い木でで8も見たら街直だったということで、はい、まあ、安く購入できました。で、これをまあどう作っていこうかっていうことですね。あ1つね。これなんか釘触ってますけど、はい、鉄分補給ってもうそのまま鉄釘。 そうななんんですか。なんか止めてるわけじゃないですか。えーえー、じゃなくてあ、これはねよく川口とかあっちの方のあんぎょの方でもやる方多いんですけど葉っぱが黄色くなったりするのを防止するために、うん、鉄分鉄分補給ってことで、えー、そのものですよね鉄の釘を入れるということでだと思いますでえっ、ー、とこれはまあ僧丹のまあどっちらかというと分子に近い木ですから、うんまあ、やっぱりこうふたをせないでですね えー、と味のある木を作っていこうと、はい、とまずは、えー、と。まをですね袴かっていうかこのフルッパちょっとこれも2セットでですね、えー、取っていくっていう作業が一つありますね。ちょっとまあちょっと枯れてる枝がこの辺に1個あるんで、えーまあ、こういうの取っていくとかですねこうですね。で今非常に悩んでるのがですねここに枝が2本。 並んでるんですねで近い距離にあってどっちを残そうか一つはまあこちらの、えー、と右流れになるんでこちらはいらないからこれは取っちゃってでえー、とこのな間びしてますよね少しね、はいえー、でこちらは近い距離で2本あるんで、うん、枝としてどっちがいいのっていうとこっちがいい枝なんです ね, そうですねい短い距離で2本あるそれからこの出のところもい い, い, いでしてるんですよねと<笑>いうことなんで これを残すっていうのは一つあります、はい。で、これ取っちゃって今やったようにこちら右流れなんで、この枝とあとここら辺の枝であと頭をこれにして、まあ全体にこう大きく作っていくっていう方法ですね。もう一つはね、うん。嫌う人がいるんですけど、えっ、ー、と文鎮の木でこういう流れの中にこちら側にこう落ちる枝ってあったりするんですね。<笑>で、挿し枝がね。そういう形で。 ああるる場合もあるんでですすねね差し柄だというか、まあの柄だです、ねはい、それをねこう背中にし負っていう言い方して嫌がる人もいるんですけどたまにはいいかなってそういうのもうん、うん、あの自分で作るといろんな同じ木になっちゃうんで、うん、ちょっと作ってみようかなそうするとここら辺んょうとですねむしろここら辺何もなくてこれにスーッと降りてくるのが。 良くなななるるんじゃないかなってて気がしてるのでそれ と,、えー、とこことここでもちょっと距離がやっぱり近いんですよね。これに集中しちゃうんで思い切ってこれ抜いちゃってですねこれを。 下ろして、どんな風になるか、あのこれで作る、作り方あります。あの、そういうのがいいっていう人たくさんいると思うんですけど。そっちの方が無難っていうか、ね。無難ですよね。普通ですよね。で、こっちはいらないんだ、こういう、うん、こういう作り方ですよ ね, ね。まあ、ちょっと変わった木っていうのは、やっぱりまた、個性っていう意味では面白いんですね、うん。これが生きるかどうかわかんないですけど、うん、ちょっと作ってみようかなと思うんで、うん、思い切って、ちょっと切っちゃいましょうかね。とうですね。ちょっと残して切りますね。準備してみますかね、これね。 短くすぎすぎたか。じ<笑>にするにしろは。短いなぁと思ってました。<笑>ちょっとちょっとちょっとそれっぽく。ちょっと短かったですね。ちょっ と, ょっと短いですね。短 す, ね<笑>短すぎたですねやっぱりね。<笑><笑>爪じんとはいいんですけど、爪すぎちゃった。爪すぎじん。爪すぎじんですね。あとこれさっきのこれですね。こういうのを抜いていっちゃいますね。枯れた枯れたですね。枯れ枝。 ここは枝があればよかったんですけどね。ちょっと頭寂しいんでね、これでね。ま、う、ず、ん、はね、ちょっと今問題ない、これ枝がないからいいんですけど、うん、ここにいるこの例えばこの辺で頭を作ると思うんですけど、頭をこうあんまりこう押さえつけるような、はいうん、感じになるとあんまり良くないですね、うん。ここはね、だって子供こううんせいなあみたいになるじゃないですか。ら、うん、<笑><笑>頭を押さえられてね、うんってなっちゃうんでう、ね、そういうなんないように、うん、まあこの辺は多分まあ枝がないからいいんですけどね。うん、よくこう枝があると。 これ上にかぶってきたりなんかするんで、うん、そこは少しこう頭が窮屈かなっていうのはちょっと気になりますけど、うん、これはこれで頭作って後ろはもうちょっとやっぱ下げたいですよね、うん、でこれはあんまりこんな下げる必要ないんですけど全体にふわっと作ればいいんで、うん、ちょっと下げるぐらいで作ってで、うん、裏もちょっと多いですよねこれ。 こんな枝がいっぱいあるんで、はい、少し減らしながら、だ、これがあと、その先ほど言った見どころになるかどうか。うん、うん、ちょっと、そういう、あと頭を全体にちょっと少ないんで、うん、畳み込んで、え、長い。<笑>い<や><笑>作業前に十分でしょ。し<笑>あ、<笑>そうか、そうか、そう か, そうか、構想が大事ですから。構 想, 大 事, 構想大事ですから、一応、はい、この辺でね、頭を作ってっていうことですね。すねはい、裏はどれを抜くか、またやり ま, やりましょうはい、やりましょう。<音楽> とりあえず、カレッパですね。これを全部取りまして、はいえー、とさっき爪腎って爪すぎちゃった陣、はい、でこの周りあの少し保護しておきます、はい、カットパスタで、はいはいえー、とぐるっと回してですねこれまあやんなくてもいいんですけどあんまり焼き込んじゃったりすると嫌なんでこの足元足元っていうかね、えー、と削った元のところだけですね、うん、これもねやっぱりさっき久さんが言った通りここうちょっと太いんですよね裏枝ね。うんうん だから枝はやっぱ抜いていかなきゃいけない。はい、ここありますよね。この裏枝あ、動かしちゃうか。これを抜くか、これを抜くかったんですね、うんうん。ここの辺のね、懐が、これを抜くとガランとしちゃうんで。こっちを抜きます。わ、はい、かりますかね。全然かんないあ、わかんない。<笑><笑>上から見てですね。これが、これが頭ですね。 でこれが裏枝になるんですけど、うん、ちょっと場所ですこっちから見た時にはちょっとこれ出ててもいいんですね、うんはいはい、裏枝ですから、うん、見せたい、うんだけどそしたら今度また戻しますね<笑><笑>これを残したいとするとこれを抜くようになるんですけど、うんはい、これを抜くとここがガランと開いちゃうんですよ、はいはい、ですよね、はい、なんでこれはあえてこちらの外側を 抜きますはいこれの隙間を埋めるために、うん、であとは、うん、抜ける枝があんまりないなって感じですよね、うん、ちょうど2つずつねこう出ちゃってるんで枝を抜くのは木を太らせないためうん、うん、そうです ね, ですね、えー、強いて言えばさっき今残したけどもう一本これ抜いちゃうからですね裏、うん、枝はね少し多めでいいんですけど今言ったここ太ってるっていうのもね気になるんで抜いちゃうかな、うんはい、これだけにしときます、はいはい そしたら針金掛けですねイメージとしてはじゃあ下の枝からかけていきますんでえこれが頭えこれが裏枝でこうなってって、はい、でこれが少し下がる感じですかね、うん、っていう感じで一応銅線でやりますかね、はい、そしたらはいあそれでえー、と頭とですね大体2本ぐらいずつで決めていっちゃいたと思いますこの中ぐらいの枝でだけかけてはいち ょ, っと ち, ょっとちょっとこれで遠くは遠、い、くは たくさんあるので作業はカット、遠く優先 で, で, でこのチャンネルはやっております。すね、やっております。<笑><笑>太い太い木の方の針金角に進んでます、ね。ああ、ごめんなさい、そうですね。そうですね。<笑>ちょっと話し て,、えー、してる間に、そうですね。今度はね、16番にこれを下げたいんでね。 十六番の針金で差し入れたところ。差し入れたところですね。肝心のちょっと下げていきたいと思いますので、道、うん、に近づけたい感じですね。そうですね、まあ。これにケアしながらですね。本当はピターってくっつけたいですよね。そうですね。これまで持ってきたいですね。うん。あ,、ねうん、あの最後は多分なんか引っ張るような気がしますね。じわじわっと元の方からまあこう指で左手でこれ押さえながらですね、うん。押さえながら右手も引っ張ってって。 うん、割れてないんで大丈夫ですね。ちょっと割れかけたら止めるって感じですよね。そうですねあの割れていいんですね。うん、割れて止めて。うん、あでも引っ張んなくても引、ね、きましたね。でやっぱり、ね、裏枝が少しここが抑えたい感じでやっぱ出てきますよねこの辺が。この辺を面白い見と見るかどうかですねこれ幹じゃないんですけどね、うんはいはい、本来の主護はこうなんだけど、まあ、これもちょっと潰したいと。 はい、抑えてい抑えていきたいってこうとたいでですね。こんなに真面目にやると思わなかったん で, で、まあ、やり始めちゃうとねなんかこうどうしても。よかった。 負けようっ て, って、ね。よかったですね。<笑>また編集が地獄になる。<笑>編集して一時間ぐらいの動画になったりしてね。それで回らなかったらもう僕やったけないですよ。再生され。これ。きゅうさん言う通りですね。長い位置よりも。これを下げたいんだけど、ぶつかるんですよね。<笑> これちょっと切っちゃいましょう僕が言ったの動画外なんで<笑>すいませんが<笑>あそうかさっきねここちょっと長いですね長いですねって言ったらまあじんとして長いっていうのはあるんですけど、うん、そうそうここをね見た時に上がごちゃごちゃになっちゃってて、はいはい、やっぱこうおろしたいんですね、うん、ちょっとこの辺は少しこんな斜めにしてこの辺は少しこう向いていく感じですかね自然に自然な えー、そうで す,、ね、ですね、自然な感じで長めに切ってやっとこで向いていくと。はい、いていくということですね。結局だいぶ短くなっちゃいました。うん、<笑>やっぱりつめじになっちゃった。やっぱそれ下げるのに邪魔、ね、そうですね。邪魔です、ね。邪魔で、ね、<笑>針金かけてですね、えー、と針金静止を終えました。はい えー、とちょうどこの辺を正面にしてあここが正 面, そう正面ですねと少しこれ辺の裏枝がこの辺から見えてるっていう感じですね、うんうんはい、どうですかねこれね是非、まあ、っていうかね、うん、あってどうなんですか是非本来ならここら辺であるんだけど、まあ、こっちの枝を生かせば作ったんだけどもこっちで下ろしてみましたっていうことですね どうどうですか、うん。まあいいじゃいいじゃないですか。なんとなくこっち流れなんだけど、うん、とりあえずこっちで ち, ょちょっとこう航空を引っ張っているような感じがあって、うんうんうん、なんか面白いと思いますね。やっぱりやここがやっぱ窮屈窮屈かなっていうのはちょっと感じますね。うんうんえー、これはこれでえっ、ー、と頭も作って、それとここに一応あんまり落としてもっと持ったんですけど、まあこれぐらいまで少し下げて。 裏枝も作ってでまあこれちょっと飛び出してるんですけどこっちの流れがあるんでうんと出てもいいかなと思ってるんでちょっと出してみますこっちははい、はい、であとはこの辺上からこの辺を埋めるためにこ の, この枝をあえてこっちにこう<笑>こっちじゃなくてねこの辺に持ってきたってことですねガランドになっちゃうんではい、はい、で型を見せると型 を,、ね、を見せるですね型を見せるですねはい特に割れていないんで大丈夫ですね僕 個人的な意見だと、はいはいはい、こうこのちょっとこっちに振る方が、うん、あの骨順が見えるんじゃないかなっていうところがさっきあのあ単調になんですか、はいはいはいはい、上の方も太いじゃないですか、はいはいはいはい、っていうのをでさっきもうちょっとこっちかなって思ったん。こっちでね、うん。どうなんでしょうね、うんかんない。そうですね。こっちするんだったらちょっと今こう寝ちゃってるんで、はいはい、逆に息をもう少し起こしてこっちをねもっと上に起 こ, 起こしてやらなきゃいけない感じですかね。 これもしかしたらですね、うんうん、こういったちょっとこの頭がってことだとすると、まあ、これは上げる か, かね、ね、これを上げるか、これを下げるかしかないのでこういうう、ね。ここはぶつかっちゃうんですよね。そうなんですよね、そこだけがちょっと気になるところですよね、うん、まあ、うん、あの、お好みでこの辺から、<笑>この辺からお。お好きなところを、この辺で、お選びくださ い, と、はいおいお。お選びくださいとですね、はい、はい、と, とりあえず一本作っていいですか。はい、あと二本、ご飯を食べたら。<笑> 頑張りたいと思います本当は5本を1本の動画にしようとしていたんですけども5本のうちの1本しかできなかった午前中が終わりましたついつい無中になってしまいます次回は次回は紹介だけしてますか、はい、これとこれですねはい次回次回。こちら新博と心拍と石化ヒノキ 心拍だけで十分ななんじゃないかと<笑>そうそうそうもしかしたら多つ分かれるかもしれないけどね<笑>こちらもねまず正面をどうするのどっちにするっていうところが、ね、多分決まると思うので、はい、どっちもできますねこれはもう本当に人によって分かれる分かれますねはいということで、まあ、正面決めて針金かけてってこっちはまあ設定するだけなんで、うん、簡単にしたいと思います次週、うん、お楽しみにお楽しみださい即売会で購入した盆栽を作ってみましたと、はいはい、いうところです あ り, あ, ありがとうございました<笑>今回、銅線使います、はい、こ, この教室では、小白類は銅線でえっ、ー、と臓器類はアルミ線と言われているんですけどなんで銅線とアルミ線が違うのかという質問もあるようなんで改めて すすると銅線の方が硬いいですから細い、はい、でアルミ線は柔らかいんで太いですから例えば臓器に、えー、とアルミ線をかけた時に太いいいことは食い込みづらいわけですね、はい、そうすると臓器の場合は食い込んだ傷っていうのはなかなかそれが致命傷になりますんで、はい、食い込みづらいために、えー、アルミ線をやるよと銅線は、えー、とそもそも銅線の性質っていうのが、えー、とちょっと専門的になりますけど曲げることによって加工効果っていうのが生まれて。 でかけて時間が経つとこの時効効果」って言ってなるんですねですからかけていくと時間が経つにつれて導線は硬くなってくるだから古い銅線は硬いんでね気をつけなきゃいけないのとこういうぐちゃぐちゃって曲がったやつを伸ばそうとするとそこに加工効果が生まれちゃうんで銅線は曲がったものは曲がったままかけなさいよって。 いうふうふに言われるんですね。アルミ線の場合はさっき言ったその加工効果がないのでとか受工効果がないので例えばこう倒れたりなんかとしたら曲がっちゃってそのまんま曲がった形で癖ついちゃいますけど銅線の場合はそういうのがあっても、まあ、曲がりづらいということで銅線をかけると、はいはい。というちょっとお勉強の。うん ちょっと難しい、ね。ちょっと難しいね<笑>受験生の方もいらっしゃると思 う, で<笑> そ, うで、ね、そこら辺ので見てねあの加工効果事故 効, 効果っていうのは出るかもしれない。簡単に言うと、えー、音声のが硬い<笑><笑> <笑>簡単に言うとと、ね、とくて、細いいいい。えーえーまあ、い。そう細いからえも良くて、えー、と 食, い 込, みあ、まあ、食い込む可能性はああああるわけですけどねいはあそうですねままううっきみ<笑><笑>、ねはい、よろしいですかね。よろしいです<笑>はい you